We're commercializing CSRO's concentrated solar power technology and helping Mitsubishi in Japan to develop their technology to sell to industry markets. We're manufacturing seven and a half m e t e square solar mirrors. They focus the sun's energy into a tower receiver which generates heat. This concentrated solar power can be used in pretty much any industry that needs heat, such as steel manufacturing, brick processing, and mineral refining. Mitsubishi in Yokohama is building a concentrated solar power test field to test their technology on receivers that they have developed, but also to combine CSRO's sun tracking technology and heliostat manufacturing. Mitsubishi are excellent partners to work with because, as well as developing the technology with them, working with companies the size of Mitsubishi helps us get to industrial scale a lot quicker than we could do otherwise. ワイン畑で農薬を散布してるんですけどもその農薬が非常に空中に分散して、まあ、一つは危険であるそれを解決するために私たちはまずそのどんな問題をその農家の方が抱えているかっていうのをまずリサーチしました日本とオーストラリアは季節が逆なのでワイン畑の調査が一年中できるというのがまあ京都工芸繊維大学と新聞大学を共同させた理由です ヤンマーという農機具を作っている会社から与えられたブドウ畑のイノベーションという課題を大きな問題を与えられました私たちのソリューションは一つは農農薬薬散布の農薬ドリフトをを軽減するスプレーヤ開発しましまたやっぱり実際にその農家でブドウを作っている方にインタビューをしていろんな意見を得られて。 そういういのがあったら嬉しいっていうフィードバックを得られたのが一番作ってよかったなって思ってます。